タコイレンさんになりますお願いします、えー、メンバーの皆さん大丈夫でしょうか あのこちらには A. E. D. はあるでしょうか、えー、もし、ええー、発作が起きた方、早めに言ってください。えー、救急車呼びますので、よろしくお願いします。はい、いたこ二回目になります。えー、先ほど、あの、熟熟熟女さんいらっしゃいましたが、えー、うちは、ええー、令和五年五月五日にかけまして。ええー、八八八バーバーバーが頑張っております。えー、先ほどのね、チームさんで、ね、あのー、親子共演なさった方がいらっしゃいましたが。 うちのチームも親子共演で頑張っております今ちょっと学校の都合でお孫さんがお休みしてますがお孫さんとおばあちゃんの組み合わせでもやっております皆さんの中でもしやってみたいという方いらっしゃいましたらあのメンバー募集しておりますのでよろしくお願いしますではいったこ2曲目ですが「ねぶたよさこい大乱舞」になりますご観客の皆様に「礼」 では踊り子、えー、準備よろしいでしょうかねぶたゆさこい大乱舞構え正八歩